ヘルプ要請受付完了厄介者がいる座標を教えてください以前雷を恐れる侵入隊員がいましたしかし俺に出会ってから雷の音が自分を守ってくれると固く信じるようになりました俺たちの番だぜストームブリンガー進撃する時間だ諸君おい 見せてやるそら根性が足りねえなまだまだだ軽く2回もう一度行くぞちょうどウォーミングアップが必要なところだったライトニングエクスキューションちょっと邪魔だなテストをよろしくな ライトニングエクスキューションやるじゃないか俺は英雄ではなく軍人です俺にとって本当の英雄は司令官ただ一人ですその事実は最後まで変わらないでしょう